平成30年10月14日、阿蘇市一宮町の阿蘇市就業改善センターで、阿蘇市環境教室が開催されました。この催しは、オリジナルアート作りをしながら、ゴミの原料やリサイクルについて学んでもらおうと、環境省が主唱する 3R 推進月間に合わせて行われたもので、 阿蘇市内の小学生36名とその保護者26名が参加しました。まず阿蘇市の担当者から阿蘇市から出るゴミの量やゴミを燃料にして再利用していることなどの説明があり、続いて講師として招かれた水俣市の熊本県環境センター環境指導員の森山雄一さんが講演し、ゴミを減らす方法や 環境省の 3R 運動についての説明がありましたそして灰ガラスを粒状にしたもので作るグラスアート作りが始まりました子どもたちは自分の好きなキャラクターや動植物、昆虫などのイラストをカーボン紙で板に下体を描いた後着色したい部分にボンドでガラスの粒を上手につけていました そばで見ていた保護者も子どもたちと一緒にアート作品作りに夢中になっている姿が印象的でした。最後に自分たちの作った作品を誇らしげに見せながら笑顔で記念撮影をして、この日の環境教室は終了しました。